はい 外, 外人チームあーごめんごめん外人チーム外人チーム5人とゼロスリゼロスリーチーム統一枠のゼロスリーチーム、はいはい、っすよろしくそそそうそうそう外人チームって。<笑> おうそうねあとゼロス リ, ーゼロスリーチームマスミさんマスミさんとかゼロスリーチームはいゼロスリーチームは集まってんね集まってますね吉尾さんと盛り上がってますからねじゃあじゃあ代表、えー、とトーナメント表簡単 な, なんか何でもいいから欲しいな <笑>何でもいいんで引いたもんお 同, じと同じものを引いたところ同士で一回戦でダブルイルミネーションで1位抜けと2位抜け あ, ありがとうございます<咳><咳>各チームそうトランプですねあの運命の 本来、あのこれ4人4チームなんで砂引きしてほしいところなんですけども 赤, 赤ペンと黒ペンってどこに行ったっけ赤ペンと黒ペン赤ペン、黒ペン赤ペンと黒ペン確か昨日使ったんだけど 赤, 赤ペンがねえんだよ、そこ。 赤ペンと黒ペンどこ行っちゃいましたっけ昨日あああれだ赤ペンあっちで受付にが出した赤赤あるあ赤あ ー, 赤 あ, ーあらはいはいとね<笑>はい あれこれ配信始まってんのかな実はうっかり始まってますはいおはようございます5月5日かける5かける5当日枠そうですね当日枠が2個ありますで当日エントリーが4チーム4チームなので結局合計が今回の参加は38チーム38かける5は何人だ190人190人の 子どもが揃いました<笑>はいということで当日枠の争奪戦は4チーム4チームでダブルイルミネーションの1位抜けと2位抜けが取ります<笑>シカゴはあれだよあの生きる死ぬの死にカゴのカゴだよ<笑>そんなゲームなかったっけシカゴって 奥は大丈夫ですよはいはいはいはいえーとなんだあとね2チーム抜けるからであのルーザーズありダブルルメーションだから負けてももう1回チャンスあるっていうだけ教えてあげて はい。一応、ルール改めて、あのー、説明しますね。の、当日枠は4チーム。4チームで、の、本戦トーナメントと同じように、ダブルイリミネーション。で、ね、1位抜け、2位抜け。で、当日枠、1位2に、にはまります。で、当日枠1位2は、1位抜けしたからって別に当日枠の1位に選べるわけではない。そこで始もう一回、くじ引き。1位抜けか2か。 だから1位抜けしたのにおい1回戦機械川と、もとやべえだろここって可能性は全然ありますという感じですねしたらじゃあえー、と、あ、これはあれだ、もう早速早速アセンチーム同士の1回戦なんですねじゃあ吉岡さんお願いしますあれ、ま、マスクしてるけどまあ、大丈夫今日 あれ、なんだっけ、もうももう、もうちょっともうちょっとしたらなあの、ままあ、KK ったとかジャイアンとかいうか、まあ、そしたらもうマイク丸投げしていいから無理しないで<笑> 2号もいるしはいしたらえー、っとマイクもう1本でどこに置いてあったあったあった青いの青いのそれそれはいしたらじゃあえー、っと2回転さんがいるんだねじゃあ2回転さんにそれぞれのチームのあセロテープさんだか先方プレーヤー 一回戦第、あの当日予選第一回戦、第一回戦の大試合はチームはめまして、アセンチーム一。とバーベキュー勢、アセンチーム二。が早速当たることとなりますので。のじゃんけんでワンピーツピー、決めてくださいあ。あれ、もうバーベキュー勢。当日予選のメンバー票をください。<笑>さい<笑><笑>打ってる。 ありがとうございます。はい、じゃあ先方プレイヤーが決めてくださいね。ワンピ側、ワンピ側、ワンピツービーのジャンケンまずしてほしいかな落とし物からにし。何？すいません、落とし物があります。えーっとンン、ねスス、足立区第十 中, 中学校の生徒手帳が落ちております。 それ一人じゃないか、中学生なんで。中学生って一人しかいない。あれか、そうだな。一人。<笑>そ別にさ、それはマイクで言わなくても、ちょくち 写, <笑>写真見てなくてごめん。いや、<笑>お子さんお<笑>お子、<笑>お子さんの場合もあるじゃない一応。いや、お前、そんまあ、今のはさ、ひどいな。<笑><笑>あの、本名とか言ってないから、セーフにしといてくだ人で<笑>、ね。まあね。いや、今のはちょっと俺、驚いたわ。<笑>中中学生って。<笑><笑>そうそう、まあそうだね。 そうかなり特定されかたからさ、びっくりしたわ、<笑>はい、したらじ ゃ, あじゃんけんで1 p スで決まったみたいですね、1P 側、1P 側に、えー、とバーベキュー生だねあじバーーベキュー生でいいのかな、苗場、グリグラ、丸、オロナイン、滋賀県、で 2P 側に、えー、とーチーム始めまして、タカ、湘南、薬屋、第地、教授、見なくても覚えてるんだな、俺は。 知ら偉いでしょはいということでじゃあ先方はもう決まってるんですかねお互い決まってるようであれば先方申告え相手キャラ相手キャラは、えっと、リュウリュウバルログフェイロンのダルシムリュウリュウダルシムフェイロンバルログですなあ覚えてんだろ偉くない 俺は意外と名前と顔にしてもその割と瞬間記憶能力があるんですよ。で、わん、こっち側あれ、ね、こっち側だけばっか言ってるもん、失礼だね。こっち側は、まあ、ほぼほぼで、ね、名前知ってる人間ばっかだから、あれだけど。そうですねオ ロ, オロナインベガグリグラフェイロン、滋賀県県、苗場チュンリー。丸流。に丸流ですね。なんか東西混成チームって感じですね。 じゃあケ、OK、ーでしょうかねもう決まったのかなタ カ, タカさんどこの方群馬群馬から群馬神奈川えー、今東京から<笑>えっ、ー、と表示が名古屋えー、そして四季<咳>ちょっとワンピーが考えたよりはちょっとだけお時間くださいねこういうのは重要ですまあ2チーム抜けますので 一回負けてもチャンスはありますが、えー、先に抜けた方が晴れるんですよね晴れないよ先に抜けた方が先にく時引けるだけだよに引けけるだけ、うん、うかうか選べちゃやべえっていうの は, それは昨日のうちに言ったはずなるほど失礼、うん、だって選べるんだったら 全, 全員当日予選の方がいいじゃん後決めできんだから確かに<笑>はい OK それでは苗場駿梨 VS 高龍ですね高龍で、はい、のかける号2019当日予選始めまーす えー、お願いし ま, いましますどうぞスターたボタン押してください全く俺と2回転画面見てない感じなんだったけど大丈夫かな僕は見えてますあ見えてる俺後ろ見てるわ<笑>内チュンリーですねさあ群馬の高龍顔見るのは2回目だがどんな動きをするのか群馬ってど う, どうなんです、あのー…群馬ってっのルパン122だっけそこのイメージがあるからねああルパンまだある…おっと中国投げられる スカートあれ出しつながらなかったかもったいなかったがあそこで投げ入れてるのが結構やばいですね、うん、さあナイゲージがたまるここはよするにする投げて投げて受け身がない状況で垂直ジャンプ、えー、ーシンク出してそっから勝負きてるなーまあガード以外には勝ちますからね、うん、今の勝利は男の勝利だったねかっこよかったわ、えー 裏読みの転生読みみたいなのもありますからねおっと追っかけるが踏んづけるめくりわあすげえ当たり方さあ落ちないさあうツーキックだったね小キックではなく引っ込んで投げられて集 中, 中で固めてこれはちょっと対応が難しいファイヤー燃やすさらに勝利おっこれは手が止まる元キックもらってガムハチあと一発 さあもう結局で打ったが垂直大キックとそう先に飛んでましたね<笑>さあまあゲージがこの2キャラ非常に強力なものを持っているので<笑>打ち合ってるとチュンリーの方が有利に進んでしまいます龍が先に動かないといけないさあタイク昇竜ミスって第第飛行券飛行券飛行で暴れて シェンレス出さしたさあここはシ勝のころナイバー下がるもう一回ゲスト貯めてもいいんだぞとシ最空が出なかったここはフラに出るシ<笑>さあ勝っナイバーさどうするシさあチンリ林ンを見てフェイロン薬屋フェイロン来ましたね薬屋…名前が聞けますよねいやいやいや本当シ本当の薬屋さんだから そうややばいい匂がすいすカタカナで薬屋だったらやばいけど<笑>漢字で薬屋だから大丈夫ですよ あ, あ, あ, あ, あ、そうですよ今回結局あれですよ、はい、あのと事前エントリーが、あのーはい、34チーム、はい、170人に今回の当日チーム4チーム、はい、合計38チーム190人200弱いやあ膨れ上がりましたねんんなにいるんですか190人 ここで良かったですよね。そうですね。あのー、先見の明がありました。<笑>かける子は絶対人数やばいことになるからもうデイトナどで必ずやろうっていう。あれしすいません。僕でもね、ゆくゆく先はネアガア ABC とかも狙ってるんですよね。あそこも広いじゃないですか。うん、すごい広いです、えー<笑>そう。しばらくやっていないはずクスリア。しばらくやっていないはずだが。一歩しか取ってるの は, は。そうですね。 攻略ページがあったぐらいですからね。そうですね。あの攻略ノート何冊も持ち歩いてるの知ってます。さ<笑>あ投げて。あうーうーああれ今小減った。<笑>なんだ今の百です。さあ本日一回目のお電話。どこに？長田さんです。なんで長田なんだよ<笑>。長田さん電話しても今繋がんないよ<笑>あー。ああそうですよ。その人いませんって言われ、のね、その人いませんって言われちゃう おっと、しかしこれは。さあ、出荷券、賞でディレイのディレイのディレイかけまくって賞。パズマ、準備、テンションで帰らないので、実は相当強いですね。<笑>その後貴公権は打たれるかもしれませんが、ここで出てくるのは丸流。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>だから、だから、だから。さあ、丸流。 ま、るちゃんはねあの横浜いなりの地元に帰ったりあっち行ったりこっち行ったりして卒、うん、はでもそれでも続けてるとはいいい子ですよね非常にね<笑>さあ結構アグレッシブだった竜 X 竜において最もクソムーブ衝突だけ衝突だけあれをメイン武器にしてる人もいるぐらいですか あ, あれやばいだろ<笑>スイジャンは今非常に危ない行動でしたが なんとかガード間に合うおっとと、昇竜が…しっ…かり拾って…あおぉすげえ。そうなの完全に疲れたね<笑>立ってると大学遅めの…あ順だっけ<笑>へえ。なるほど今びっくりした昇竜出させられて…まだあれど完全に疲りましたからねさあ、薬屋が… ちょっと苦しい形角を重ねて画面をつくこっから削りもきついぞくす薬屋がちょっといや薬売ってる場合じゃねえ薬飲むしかねえ薬売<笑>ってる方ですねちょいちょて、打っちゃやべえ<笑><笑>だ、字 だ, かかだか感じだっつってんだろ肩からの薬じゃないっつってんだろ<笑><笑>冷たいやつ<笑>どうやれクールなやつを<笑>さあ画面端 まあ、からいや下がって、っと、昇龍で今度はレッ ク, クで巻き込めなかったハハドハー ド, ドで、林から打ったところしっかりダイレクト1、2、3の中断で、ね、かかんない、かくはんがないわーいさあ、これはいい勝負、あと2発ずつぐらいかこれ今、じゃ、一度とフェイロン有利さ、フェイロンがさ、バ、ま、ナ有利の状況わからないぞ。い ガード冷静シンク止まあー、まだキャンセルできなかったあばれてくさあ、ディレイの劣化減でしっかり勝利出したあれ、意外とね、勝利分かってても勝利なかなか出せないんだよね、んなんか波動に化けちゃうっていうかさ、なんでだよといういですが、やりますね、残ってるのがリュウ・ダルシム・バルログ<笑><笑>さあ、遭難日夜 あー大地が行くさあ大地北斗の拳といえば大地大地といえば北斗の拳 あ, あの大地です<笑><笑>さあ実況実況しながらのプレー<笑>今本人がじゃじゃそうそう「北斗で煽るんだったらバスケよこせ」って言われましたね一通<笑><笑>でバスケあっちやばいまあ龍は簡易バスケ的なんかポクポクってあるけど<笑>上だけですけど、ね、上だけ<笑>さあデイトナしきの店員 大さんおっと、深かと、おお、なんだ今の、投げが化けダイゴスて大悟するなって、おいしい、しかしバックジャンプチューパーの太陽を、あと暗いなんとかしてくる、さあーバルサンス・ショーで相を知さが、あ知ってる、強い足、いいですね、テラー待ちですかね、あさあ、これは、さあ見てからテラー、2回目はミスる、まあい い, い, いミスですよね、今ね、<笑>いいミスいいミスですね。 意外とね、あれね、ちゃんと や, あのやってる人じゃないとミスりますからね、うん。まあ、そうっすね。結構ギリギリですからさあ、クソムームが当たらず、しかし丸いけど断面端、投げて、確かに、今のその真ん中投げが遠、え偉い、お お, お、マジか。なんだ今の。あ広いねい、爪 が, が、爪が欲しい。い今 イメージ的にはラオウで剣刺して、その剣ひろひえ、拾えたらいいのになみたいな感じ。拾えちゃやべえみたいな感じ。<笑>最近は空中でもさ刺さしてますから、ね。確かに。無理やり刺して、地面まで引っ張るから。さあ、中盤、中盤で食らって。進化使わず。投げる。詐欺といは頑張ろうとしますね。バルドグ使いには珍しい。ええ、暴れる。間違えたが。間違えたか。さあ。これは爪を拾えば。おお。 おうまいやる上から投げた、えー、デイトナ式のみんな見てるかバ ス,、えー、バスケがバスケがなくてもバスケがなくてもシートダムがなくても<笑>めぐりればぐ<笑>さあバルログ見て こっちグリグラフェイロンオロナインベガ滋賀県県フェイロンベガいやまあベガじゃねえのかなっていうところですけど ね, ねあれ県なんだうーんまあ残りにダルシムがいるのでああ、ね、そうでしょうかねさあ一進一退これで中堅同士滋賀県今日はなんと遠征に来て当日予選 俺、俺なんかでなん来てんの突然みたいな、ね、びっくりしちゃったよ<笑>突然滋賀県が投げ返されてちょっと間に合わずまあ、牽制難しいところいってぇしっかり3だよく今勝利出したねピ オ, カピオリーチだったね竜巻で暴れうれるかうま い, うまいあ幸いでしたね<笑>あ立ち台パンで、ね、竜巻食らって返してくるバルコで、っていないんだけどねうーん見たことないーい、びっくりしたいや、あのー 大抵、タッシュキックで返してくるんだよ、うん、う大地君はあの結構うまい理由は、えー、デイトナスキーの若手勢に教えてる立場なんでそれ結構うまいですようう普通に強いんですが滋賀県苦しんでいるお ー, おー、死んだやるやるやるやるやるさあ、ワンピーがこれは結構ピンチになってきたか なんだろうあのちょ失礼な話だけど、はい、すげえ予想外予想外、うん、普通に強えんだけどあのあの、ね、いや飛び込みから中足中詰めの3段決めたときに あ,、うん、あやっんのみた、やってる人なんだなって<笑><笑>いやすげえやってません、びっくりした、ねロード、ハク、あのたりに X を教えてるそうは俺は X のことは知らないけどゲームを知ってると。 言ってましたま、あそれはね、結構ね、重要なことだから、ねうん、さあ、しかし、ベガセこれをまた難しい難しいね、バルーからしたらね、うん、さあ、う。ローラインが弱、ザク重ねまくってこれはバックジャンプで入れるコール体力がもうゼロう画面端を背負うことでヒョウに対しても鉄壁のガードになるううさあ、ヒョウ渡る 投げて投げるこれはさっきは あ, あっとガウ投げてよかった受け身なんとか立っているいって投げて お, お手玉からの大き攻めああバルログはジャックティック2発無ずですよね<笑>さあ何とか取り返して湘南教授 龍, 龍と龍、ダルシム残しでフェイロン、ベガこれ、キャラキャラ的に見たらまあ、龍がいる方がまあ、しかもダルシムが後ろにいますからねそうですねダルシムでかいですよさあ、湘南はどうするじじりり こ超えちまったか、うん、お, おっとさあ勝利でしっかり暴れて、うん、めくりよく今ガードしたな難しいとこですね今のはさあオロナイン今のはちょっとよく今のハード打ったあっ今の最後クラッシャーも半角でしたね危なかったあむずいっすよねデュム大パン連打でいいだろうとりあえずアッパーで落ちる いいのか前に飛ぶよくハードを打ったこれはあっよく今のホーバーブガードしましたねあれよく引っかかっちゃうんですよね立ち技じゃないとダブル2が安定して帰んないですからねさあめくりが当たって め, ためくり立つまきで あ, ーあーさあピオラス一段湘南 湘南道になったのかよ読み合い道みたいな感じで湘南道湘南道が現れましたね今ねピヨッて、アッパー終わりみたいなあでもあのその後にたあれですダブルニークと半角くらって言われ始めて読み合い道さんですから<笑>っそっから知りましたかま、ね、確定ミスって反撃食らうところまでで読み合い道さんですさあワンピーガー大将のグリグラフェイロン、はい、さあ竜とダルシムが残っているグリグラ頑張れるのか まあ、やってますから、グラさんもいやねーいや湘南君もねーのー言うても上手くなってますよ、うんうん、いや、本当っすよ数年前、数十年前に比べれば数十年前はやばい<笑>十数年前の間違いだな<笑>、うわーっと、勝利、トレッカー、相打ち、珍しい、あんまり打ちにならないよね、どっちかが一方勝ちのイメージだ、ねまあ、勝利権の判定自体、相当強いということで。 劣化よく確認した今のは昇龍の判定が強いというよりも劣化犬の判定のやばさを言ってほしかったな<笑>相打ちになっちゃやべえだろういやー、劣化犬に勝てる技は相当少ないので、ね、あ今にあ今、僕の視界の片隅に二回転さんの大親友がいましておーええっ<笑> 大親友が今大神優。大親友がいました。なる、え、いるの。今、今、りょう、今、両替、両替してんの見ました。よさあ、れっかけ入って。さあ、しょうもこれは粘りたいとこだが。グリグラが。冷たく一発だけを狙ってくる。で、か、で、か、あってあ。勝利ではあっ て, 勝っ て, 勝って勝。ガードされる。めくり、竜巻にしたの。飛び込んで。グリグラといえば、この飛び。 大将教授さあ、今日は大将チャリで来たの大え、どっから名古屋<笑>今日は電車<笑>さあ、開幕立ち台キック長いのからスタート結構、やるね大将やりますね今、びっくりしたね<笑>さあ、し<笑>さあ、さあ、さ<笑>はい、死んなのか大将、うん、あ、うまが こっから取り返すの超大変だぞ中段さあポクッとさあ1回戦突破リーチまあダブルイルミなのでねここでまだ諦めないでほしいですけどもさあ大地が頑張ってくれたのを教授教授それを拾えるのかさあ総力戦になっているがこの2人いい勝負をしているか来い いい燃えない必死、必死、必死、必死のスラスト、こすり、あが、あと0ドット、ファイヤー打ちたい、冷静、今いいですね、チームメートにいる薬屋リスペクトでこすり屋になってましたからね、こすり屋は結構、<笑>まあ、誰しも使い、みんな、近距離必死ですからね、必死ですからね、必死の。 しとバルドクのひっしっぷりはもう…うすっ危ない投 げ, ああらげ投げが通ってグリグラが勝利ということでまずウィーナーズ側ですねウィーナーズ側に行ったのがチームバーベキュー勢はじめまして勢はまだあれですね、あのー、ルザーズあるのでまだ諦めないでくださいね まあ、1位抜けすることはちょっとかなわなくなってしまいましたあ、まだわかんないときリセットがある可能性ありますからねしたじゃあチームシカゴとスーパーな梅原ちょっスーパーなってうん<笑>、まあ、んであのますみさんはそう名前スーパー梅原って名乗っちゃうのかなますみの方がよくないさすがにえ、なんでさすがにどっちもさすがにだけど 逆にさあじゃんけん方はゼロスリ勢ーーーーのますみさんに青汁さんにいや、結構これさあのゼロスリーゼロスリー界でいうところアイドル超人じゃない正義アイドル超人ばっかじゃないかなりこれ有名どころばっかこれは 俺, 俺, 俺よりもやっぱ、ね、あの他のゲームに詳しい2回転とか吉岡が喋った方がいいと思う ここれれかかんないいいいいででですすすよじゃああああ大丈夫ですはいあのーえー、はは先方、えー、ともらってのすどうぞー、始めてください。 まあ、この 5, 5人のゼロスメーのうち3人はですねあのー、結構、吉本の住人だったっていう あ, あ、そうなんだそういうことですねでもう1人、ガ部さんは私1回焼き肉を持 っ, ったことがあります<笑><笑><笑>ガ部さんってあの、ベガの人でしょそうです<笑>さあ、先方は青汁がガイルボコボコにされているがおっとおっめくりリ打ち切り<笑>入れ込んだぞ 入れ込んだぞこれはどこで読み合っているんだ<笑> あ, あ多分あのカウンターで浮いた時読みのやつですねやばい、受け身がないさあこれどうやって対応するんのかベませんはね難しい難しいですねかなりガエルとしては難しい部類ですさ あ, あ, あ違ーチが12で突っ込んでくとアクチャ赤陰 さあ、アーチーベガはですね、アーチビランは。今日早めに来て、もりもり対戦してたんで。はいはい、なるほど。あったまっ て, て、あとゼロスリーではひたすら身内をで、あの笑い続けてですね、すね<笑>あの。ひたすら身内で笑って、えー、やってる感じですが。あさあ、うん、さあ、スーパー梅原さんです。スーパー梅原来ましたね。<笑>あのす。 梅原にスーパーていうやめそうスーパーがついてますから<笑>。<笑>さあゼロスリーっぽい連携を繰り返していく潮流が出ますよ。そうそう。やっぱ対空とあのー、ゼロス三ではやっぱり筋取りの波動がうまいですよね、はい。そうなんですよね。あのー、連射する波動みたいなその X 独特の波動はやっぱりそんなんなんですけど、うん。とにかくその通常技の延長にある筋中距離波動がやっぱゼロ三ではすごいうまい。そこはすごい上まいですよね。 まあ投げを信用しないところとかがやっぱはいはいはいゲームを象徴してますよね<笑>象徴しますさあアーチ投げるさあとりあえず受け身があるのでというところですねさあこれゲージはまだ溜まっていないなこれは勝負<笑>さあ打つぞ<笑>さあスーパーミハラこっから投げるしっかり処理今ちょっとしゃがみカード必須な場面でしたが あれシノーここにいんのエッサ側はかなりこれ、きついんじゃないですかねエサ2、2体いますからね、これ、これは向かいダルしムのパワーが問われる、はい、2T 側はチームシカゴ、<笑>これはシカゴ勢4人とシノニーの構成チームですね、そうですね、ちょっとさすがに、これほど高性能なシャタイガーはゼロスリーないですからないです、ねあの、下よ用は強いらしいんですけど<笑>。 0−3 でも強いです<笑>ああ上りキックそうですよね上り大ジャンプ大キックも強いんでねエスタはね<笑>飛びが速いだけで強いですからねエックスと判定同じらしいよあれあ、しかもなんか、飛び上がるまでが速いらしいですねエスタはねさあスー形やめ梅原結構たちたちだがそうです、ね、寄っていく2位ね。なんかところどころ対空とあー間っあーやっている ところどころ、対空とかですね、踏み込みしがしまらえが、やはりいやもう、ね、非常にいいものを持ってるんですが。<笑>さあ、ムカが出る。まあこれはもう向カイが行くしかないですね。向カイがやるしかないところですかね。これは三点目。向カイ楽しめ。向カイは、一時かなりやってますか、一時。かなりやってましたね。 何レセンあのエヌフォアと投げ伏せ出てますから。うん、<笑> そ, う そ, うそうそう。やっぱりハルキングハルキングエヌフォア部下に出てますからね。えー、<笑>やっぱりギーさんおすすめのニュートンノウも出てますからね。うん、<笑><笑>おお<ー><笑>、まあ。シノニーなんで先に出たんだしかし。しかもですねしシノニーあまあ、これ。 ダルシムいけるって言われてますけど、志の兄、に結構、あの博士とやってるんで、れなんですよね結構、ダルシム戦は慣れてる、袋でねうん、ブクロと今、新宿ですかね、慣れてる動きではないかもしれませんが、まあ、あの<笑>数としてはやってるんで、いいそれほど苦手意識は。お<笑> あー2体育、危ないぞ、おが大好き<笑>ちょっと今い、ね、向いらしい連携でしたね、投げむ向井は、ね、ストフォーム一時期やってて、ですねやっぱりその強キャラをそつなくこなすプレイヤーなんですよ、やっぱ無印ストフォームでサカット、AE でユンということで、あそうんです強キャラをかなりダンなかなり強キャラをそつなくこなすタイプなので。 あの誤っちゃった時にとりあえず強い行動するっていうのが手に馴染んでる。なるほど。はい、それは非常に強いです、ね。そう非常に強い。だからかなり器用なプレイヤーかつちょっと格ゲーに慣れてるから慣れ、うんうん、てるプレイヤーなんおおーだけ、ね。さあ。あっち行ったりこっち行ったり。さああとは打ちまくって対空できれば。さあゼロスリー勢のいいよいいよ。いいよいいよいいよいいよゼロスリーだ。おお<笑>見てから見てから今見てからですね。いない。 ご ま, かすなよ<笑><笑>ごまかすなよってどういう応援なんですか まだエッサカがもう1枚いるというすごいチーム編成おっと強点章これは読み合い勝っていくいーなぎるー<笑>まあいい組み合わせですがこれダルシム側が難しいのでダルシムそうだってどっちかといダルシム側が難しいですよねはるかにむずいですね<笑>ー、まあ、チュンリもダルシムが極まってくるとチュンリも難しさを要求されると思いますがそう え<笑>えボタン押すだけでしょ<笑><笑>さあ、対空しっかりしておこれは向かい、向かい、いい前投手してますねすおお、ジャンプ中キックちゃんとあの、これが相打ちになるまで歩いてやってるっていうかなり、うどうどうどうどうなんかこやんなきゃいけないんですよね、うん、なんかゼロスリーであとブラスト対空ぐらいしかないのでゼロスリーでさっかさすがっすね、なんかまあゼロスリーのあのクッソ強い飛びを落とし続けてるぐらいですから<笑> さあそ、そして三ら通りはめに来るから、あっと、しかしテンションを出す。危ない。さあ、これフットポープ、ビーン。バックジャンプン、対空してんだぞ。これはすごい。ああ、厳しい。あら、あら、あら。百列。最後は暴れたくでしたね。<笑>いい <笑><笑>さあノッツゴハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハっハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハあハハハハあハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ あの、見た目に反してです非常に丁寧な<笑>、<笑>からゼロシーんかそういう人多いですよね、ネタっぽい動きが、うわっ、影ゼにはきつい、っおっと、あおー、おー<笑><笑>そこまで見てたのに、ちょっと間に合わず、しかしフットポープが勝負どころで仕掛けてきますね。 さあ、ちなみにノッツ氏はストフォーでは竜でしたね竜を使って、うん、<笑><笑>ちょっと似てますね確かに<笑><笑>さあ、ストフォーのすごいムーブにかなり文句を言っておられましたが<笑><笑><笑><笑>おおさっ、ね、体育出るでしょうねストフォーでも体育が非常に出てましたあー、うん、うわ ー, <笑>さあ、えー、これは食らってしまう。<笑> シ ン, シングやっていく<笑>、まあ、あの状況を作り出しただけでも相当有利に働いてたので勝負に来たツンリーをうまくカウンターで殺したこれは投げるおまく投げているこれで状況が結構流動になりましたよねそうっすねツ、うん、ンリーはゲージもためにくくなる、うん、飛びも見せたいところさあ、しかしバックジャンプで冷静に行くかな1いて百いていていていて列が先ほどから機能してますあ うわ、怪しい、いやばれ。おうわ。<笑>生ぐらいさぞ。反応はしましたね、むしろね反応はしましたね。戦列まで読めていたんですが。さあ、大正ガベバルログ。これね、本人に終わった時も聞いたんですけど、あのう、ゼロスリージャのガベルっていう単語ありますよね。ガベル。はい。どんな意味なんですか。意味なんで、分かんなかったです。ああ、分からない。<笑> あ、がべれるかおおおテンションつすとにかくなんか大オシが昔ながべってれば勝てるっていうような言い方をしても<笑>とにかくがべってれば勝てるみたいなあれかあのガムゃラっぽいやつですかね<笑>おっこれは大丈夫うういい す, すごい今すごい連打音が聞こえました<笑>今すごい連打音が聞こえましたよ<笑>、はい そうあるあるのピヨってるぞピヨってやべえ入んないんですわ。おっとあるのかあるのかあるのかこれおあるのか<笑>ああ<ー><笑><笑> ス, スーパー梅メハラから浅いなという<笑><笑>ありがたいアドバイスですね浅いなあさあ フットポップがしかし、これはいい活躍をしているそうですね。おっと先ほどの上り ジ, ジャンプも、あ、しかしバルログ、おーるがー引っかかって落ちてきた<笑>さあ、誰がいく、これはブランカブランカなるほどあ、ボンキ 本気できあ、昨日ブランカチュームで活躍、えー、おー、知ってる、知ってる、さあ、裏に行ってからのテラー出させて噛みつき、これ、確かに知ってますね、おー、サーメチューパン、あれはかなり後ろに行っちゃうので、おい、ひょうに強いんですよ。 <スの>おすごいですね、何えやってないですね。<スの><笑> リターンは少ないですからね確定取れるのすげえでかいと思いまち ょ, ちょっとやばいな、ねうん、あれ初めて見、ね、まし た, 知らなかったおお電撃の使い方がうすぎる先ほども見たやつすさあダメここでローリングヒットチームシカゴが決勝進出<笑>先にウィナーズやればいいですかねじでは電戦です連 バーベキュー勢、バーベキュー勢。ルーザースともう一回、ウィナーズでやってねちゃんと。ウィナーズの一位とルーザーズの一位で、もう一回やってねウィナ ー, スのーズの一位と、リセットされる可能性が出てるからバ。バーベキュー勢、バーベキュー勢、代表者一名じゃんけんお願いします。 完璧。 エッサガブランカチュンディベガエッタガ。 すごく、すごかったなやっぱ世界にはいますね、そういう人がいや、まだまだ、やっぱ調べることはありますねもう山、もう山ほどあるんですよねアフロとかだけじゃないんですよアフローとかだけじゃないんですよマジで、テキサスでわかったんですけどテキサスすごかった はい、それでは先方座ってください。いい座りです。アーチピランバーサスマルデュエアーチベガ対マルデュエさあいい感じにベガに流を当ててきましたというところですね。そうですね。餌が読みだったのかなと思いますけど、壊し投げる。まあマルデュエ流れがいいですね。 まあこ功いつめてこれは完全にリュウモードですが一旦距離とって進化をためるギリギリやなに言ったので確認がなかったですね。さあ危ないぞ。暴れ小流一発で大変し、えー。流れの作り方が上手いですね。結構やっぱチューブ勢は、はい、ここで攻撃を当てることによって一気に持っていくみたいな。 うん、そういう流れポイント掴つかむのがうまいですよ ね, そうですね、うん、あのダウンを奪う意味をよく分かってますよね分かってますねなんかそこから急に硬くなりますからね、うん<笑>うん、いやいや強引といえば強引なんですけど、うん、そこを非常に重視しているというかおっ相模ですかしって投げる か、すかせるかなどうだろうなう ん, うんいや、あのー、ジャンプキョウキックをめくりやったとすると埋めないから。確かに高めになっちゃいますよねそうですね、うん、いや、えっ、ー、と、ロクラスでキョウキック打つくことになるからおはいはいはい、こでしゃがめるんですね、はいはい、いやおおやばいぞおおーいビアレおーおーレおいおいおいおいおいナイス飛び、そして 真空の暗定にもかかわらず、コンボ感想いや、ですよ、しかも、その中盤最高とかじゃなくて、立ち弱した上中ダブルによく入れましたね、そうっすね、そうっすね<笑>落ち着いてましたね、ちょっと俺、心配でしたよ、その え, <笑>え、そっち行くみたいな、さ滋賀県2番手。 ま<笑><笑>賀かさん、どうなんですかね、まべがけほぼ五分みたいな感じではありますけど、ーいやなんかーんここの1、年半ぐらいで、ケイン有利っていう話を僕、聞いて、ま、割とー、ま、ケイン有利はでも前から言ってますね、超人君なんかケイン有利と言ってましたね。うん ゆうべかさんはゲージがたまればベガだからワンチゃンベガかもしれないと言ってました ね,、うん、ねこれ何やってもこけるのがケの強みなんですよねそう、ベガは何やってもこけないんで、うわーこれは閉じ込めている、ま、ね、っす ぐ, ぐ行きましたね、中部っぽいですね、あーあと大阪っぽいですね、最後は殺しに行く、<笑>ここでさっきは温存していたジャロップが出る。 エッサガはむしろ、もうどうでしょうね、ケン、めちゃくちゃきついと思いますけど、エッサガ、<笑>まあきついんですけども、まあ、いけなくはないですよ、ケンっていうキャラはそういうキャラですね、ゼロな組み合わせはないですから、ね、まあ、ゼロはないですね、確かに、エッスはそういう組み合わせが多いですから、実は、うまいぞ、ジャロップ、ちゃんと出とるわ、前に歩いたとか、<笑>そして、カマトびも完璧。 さあ1ラウンド目で5位いい飛び乗ったー勝負おーなおー<笑>すごい気合いが入ってるこれが大阪プレーヤー殺しに最後まで来ますからねお飛ぶいぶ立ち台キックうます ぎ, 上手すぎる今の立ち台はやばいうますぎる 完全相模を見てから立ちきキックでピオいや今の大キックやばいでしょやばい、うん、スーパーうまかったうますぎるさあフットポープ先ほど大活躍3立てからしておりますあー滋賀県の圧力がすごいぞ今日はしかないバックダンカーもしないおっと 暴れてく蒸留し蒸留が出るいやなんかあれは落ちますね集中してますねこれ集中してますね<笑>この対空とこの踏み込みシガハウス さ, さすがにゲージもあるのでおっとっとっと漏れちまったが最大最大級きましたよ着地一フルなんでね難しいと思、ねうんはいましたがいや、よく出す、よく刺したな うおぉ、大キックでも間に合うかすげえ。<笑>さぁ、引かやらせないコンボですねぇクログログロは<笑>ナイスター行引っ張って膝掴み先飛びはないおーおーおーおお<笑>そういうの来る<笑>はい、竜巻は転生潰しになるので実際あれで裏に回ってごちゃごちゃもできるしなるほどなるほどまだに強いですねさあフットポープ中足をバリアに使っているん こじ開けてくる膝掴み、さっきは竜巻、今度は裏、投げ返されて、引っ張り投げ、れさて、滋賀県三立てで、副将の篠は。 関東に編成すると大体1個はすごいプレミしてくれますね。<笑>あの確実に確実に1個はすごいプレミしてもらてくれますが、なぜ？エントリーしなかったんだろう。<笑>本当ですよね。仕<笑>掛けさんすごいな。さあ、白霊がしかし完封しているさあ、影縫いから踏み込みたいし。 いや細かいテクも使っうーん、アービエ言ってこの後細かいところを使ってんですよね、えー。<笑>細かいところ使ってんですよ。やっぱ古くからやってるプレイヤーってのマップにはわかります。わかりますよね、本当ね。大勝利うまいいいチョイストト。前前前前。さあ何かコメントコメントに落<笑><笑>ち。<笑><笑> オートチューンコメントになんかヒートアップしてましたけどうえいあいしかし無情なダイヤパカ間に合っちゃやべえ<笑>さあここはしかし選べますからねさあダルシムでいくかダ ル, シムいなく、ね、ダルシムいないかむしろベガとかではそういい気はしますねんん残ってるのブランカだからベガ先に出した方がいいですね すいません、ちょっとこの辺だけ開けといてもらえると助かりますさあ、当日予選 第, 2試合目です、ね、あ第3試合目ですね、当日予選ウィナーズ決勝、シノニー VS オーロナイン、シノニー S サガットはさあ、4代目いわく。 さすがに S の方が楽だが、X とそこまで変わるわけじゃないとか言ってましたからね、そうなんすかね<笑>ザンギとベガは、なな、んんかそんないやさすがに S だけどみたいな。うーんうーんちなみに、おーうまいシートをさかながらサイトメア、ぶっぱこれは私、ちょっと甘えたか さあどこでサイコを打つ打たないのか見ているのがうわーっ お, ーおーさあオーライあおーっさあ気合入ってるぞめくりあ今のはちょっと難しいところち ょ, ちょっとダウン取りたかったですね歩き投げでよけ、ね、もう一回いいめくりいきたいですねいい体育 そう空対空を誘ってねじ込めるか投げる出させ誘ったおおいうま い, うまい空対空空対空がしましたねすげえ反応ださあめっちゃ吠えている大将キー先ほどすごい動きを見せたちなみに4代目はあの X 残疑戦が削りのスパコンがないから X の方がいいまであるとか言ってましたよ は, い<笑>は <笑>いやおめえそ れ,、ね、それはねえだろって言っときましたけど<笑>さあこれは<笑>ボンキがさっきはいやさっきすごい動きでしたけどすごかったですよ、うん、このメンバーの中で大将を張るキャラ的にブランクで対象ですからね、うん、さっきからさあシカゴのプレイヤーレベルが高いところを見せてついるがオーロナインが 遠距離戦いや、かなりいい逃げですよ極の遠距離戦、うん、さあ、吠えている内容は熱いが、動きは寒いぞさあ、時間をフルに使っていくうまい知ってるよく溜まってたなあの距離ングでそうそうそうよく溜まってますよそうそうそう、うん、この間あのー、あれですよねエフ A4 君があの前どうしようって言ってた <笑> あ, <ー><笑> あ, のあの距離でしたね、完全に。ということで、おおーナイトメアガードナイトメア。 まああそこは逃げでもいいというナイトメアでしょう兄おぉうまいタッチ大パンチ兄色々使っていく兄さあみこぱではなくこれちょっと…これ両方うまいですね<笑>両方うまいですね<笑>これ両方うまいです普通に兄あ見ない対策をやってますね兄さあオロラインがリーチいやうまい兄これはエルカルの使うあ、まああああああああああ空で刺さってしまう終わりです <笑>めっちゃ気合入ってる<笑>終わりだと分からなかったですねさあウィン、えーン勝ち抜けですがまだまだありますからねまだありますからねそれではルーザーズいきましょういやーそうあのルーザーズ で, で上がってきたやつとルーザーズで上がってきたやつと最後決勝あるんでルーザーズの用紙がないルーザーズの用紙ちょうだい からのトーナメント。はい、か書いてる。えっと一回戦負け同士始めまして対スーパーの目原に後からチーム四角が入る。 ゼロスリーゼロスリよ、せ、は、よ、い、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せ<笑>よ、せよ、せよ、せよ、せよ、せはせよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せよ、せ ついすねここ洋一、ね、さんチームじゃないんだね<笑><笑>僕らがゼロスリーってわかんねえって言ってるのも同じですよ始めましたチーム 我々はもうゼロスリにやるとまず扇風機が分かんなくてでその時にあまりに速い空振がですね全く落とせずにですねあの空振無理じゃんあれ<笑>ジャブを置けとか言われるんだけどなんかねまま俺はだから、ね、小ジャンプだと思って落とすってイメージですねもう…小ジャンプだと思って勝利を入れてお空振が来なかったなと思ってなんかやるみたいなあでは始まりました、えー、ルーサスですね 青汁、スタートしてくださいアオジルガイバででですねガイルですねよななんでバイソンじゃいいのいや、そう、ね、そううねねいバイソンっ、ね、たか青汁はバイソンですよ。微妙にやっぱりソニック遅いですが。 が、<笑>さあ、今の出すけはまあ見てないでしょうがないですね。ウラケン、いいですね。おっと迷う。あれ、多分入りましたね。今後入らない。さあ、タカぶっぱなせ。さあ、でもあれですね。ナッシュっぽいというよりはちゃんとガエルしてますね。そうですね。うん、ナッシュだとたもう一生スタブやってますからね。<笑>そうですね。本当にこの間見たらスタブばっかりでしたから。大浦いケンと。うん あーさソバット多めトップナッツですがっおっとおー当たらない<笑> 下, が 下, が<笑>下がれ下がれと言って下がる<笑><笑><笑>まあアドバイスあってる<笑>あってるあってる<笑><笑>下がれ下がれって言って下がってなかったおじさんが面白い<笑>まあこのゲームねバックジャンプオ置コードがまず少ないので<笑> おーうまいバキ、ね、の対処がちょっとタゲーゼには難しいかはいおっと暗い投げるからのおお ー, おーあっこれはあー惜しい殺せなかったーーーしーーーーーーーーっとまだ死なない削られちゃうーー さる本当にワンチャンあるぞ<笑>さあ青汁ソニック遅 い, <笑>ういお<笑>勝ったの青汁あいいっすかもう<笑>さあ青汁うれしい<笑>これでまた BP か, か, たか、ね、勝ったのにチームメートの煽りがすごいですね<笑>本当あの<笑><笑><笑><笑> チーム、バルノグがいるので情け容赦ないダンシムさあ、教授<笑>さあ、教授、今回も今年のゴールデンウィークも東京に住んでおります<笑>住みに行くのやばくない一週間だよどこに住んでるんですか<笑>西日暮里の近くにウィークリーマンション借りてる<笑><笑>したら、西日暮里のイベント で、あのがなくなっちゃったんではいはい1週間ボンバーガールやってたはずです<笑>さあ、これはまあボンバーガールね、いまだに、あの、ま、待ってるゲ、待ちになるゲースありますからねあのゲーム面白いさ、うん、あ, あ、教授がよ情け容赦なく<笑>情け容赦なく現役の誰しも当てるというですねそうっすね<笑>あと さあ青汁さんもやはり、はい、闘撃壇上としては、はい 何, はい、何かやってほしい、はい、<笑>闘撃壇上いつの話最初の闘撃ですあー<笑>、はい、しかもベスト4ですからねベスト8じゃないですから第一回パプでスか第一回パプスですよ、はい、ああ、ボ、はい、ーボボボ ボ, ボ, ボ超熱い。ーーーー 今のトルテリー知ってますね。知ってますね。ああ！ああ！むしろ今様を今<笑>むしろ今様を出せば。今様で切れて。今様出せばファイヤーを抜けて。<笑><笑><笑>むしろ今様だった。<笑>さあまあバルログですね。<笑>ガーベバルログ。ま当然色も決まってないかというとこれね。 どのボタンを押すとどの色になるのかいちょっとバルセロナバレてますねそうですね、<笑>まあ、バルドグの国から来ました<笑>なので<笑>おお<ー><笑>新しい<笑><笑>うまいいや、しかしバレてるかどうだおー<笑><笑> <笑><笑>いや今のはうまい素晴らしいあそこはもう行くしかないですからね、はい、さあ暗い投 げ, る投げてしかしダルシムの強いところが出てますねさあしかしハイ出しで、ね、どうだいけるかさあゴリゴリ 投げですよ。<笑>投げなんですよ。それは、ものすごい連打が聞こえましたけど。<笑> あ, あ、でも、あのバクテル連打はありなんですよ。で<笑>バクテル連打ありですね。連打です、えー。追いかけられる行動がドリルもしくは遠距離強パンチしかなくって、どっちもこけないので。<笑>確かに、確かに。一発か、ね。一回すき、直しになりますよね。<笑>さあ。ごまかすなよ。<笑>ごまかすなよ。ごまかせ。<笑>いや、むしろごまかせ。<笑><笑>さあ。 情け容赦なくゴチゴチっかんせぐおーおーごまかしたごまかしたごまかしたご ま, かしまし た, ごまかしましたこれが画面なのか<笑>教授う<笑><笑> お, ーおー<笑><笑>持ってったー<笑>さあこれはどうするいやがべりましたね龍貝の丸グロコシがべ<笑>っていきました 龍でいい気がするけどなーうーん湘南さんはどこで行くつもりなのか聞きたいですねねこれね残りがやっぱり龍2体とダルシム、ダルシムいるしまあ龍早めに出す感じですかね向井は、ね、た昔、セブンなんかにもたまに来てて割とサッシなんかと 龍, 龍ダルシムやってましたからね。 出てくるのは湘南竜、ガブバルログが1勝中さあ、掴みに来るのうまいですね、<笑>さあ、それを食らって、強 ー, ード見えているぞ、<笑><笑><笑>さあうまい、<笑>さあ、<笑>あっ、似<笑><笑>ている。 ごめん、見てますね。ちょっとごまこそうとするあまり、大勝利の拡販を逃してしまったという<笑>。<笑><笑>あれは有利フレームを生かしての、直二です。<笑>逆に。<笑>さあ湘南、やりたいこと何もできていない。アッパー、あれ投げか く, かくおお、なんだ。なんだおーほーほー湘南どうす。なんか、ちょっと新しい動きがきましたよ、今。あれ。 垂直ですって、強キックさあ、バ丸ック同キャラ、来ましたね、<笑>これがこれが21世紀の疎通ですから、令和の疎通です、そしてプレイヤーはゼロスリーと北斗、ゼロスリー対北斗、北斗<笑>さあ、ストリートファイター。 さあお互いでやっぱコンボが激しいゲームですからはい<笑>うーん、うおっと、投げていくのが<笑>あれ、やっぱがむしゃらっぽい動きや<笑>、ああーっ、いるちょっとジャンプチューパーここに来て、ここに来て、<笑>急に来ましたね、やばい、やばい、強い。 どどんどん成長しているぞ<笑>この男<笑>さあテラーを落としたが負けられる<笑>どうしようもない<笑>さあゼロスリーゼに土をつけられるのか<笑> X 勢ちょっとちょっと 大、はい、うですねー薬屋さあ、もっとガチフェイロンですがもっとガチフェイロンえー、最近は大会の時に来るイメージですねそうですねうもう、あの、普段はやってないでしょうね普段はやってないでしょうね、あ, あれしかし、本当に、本当にガチフェイロンでしたおっとーうおー歩けない<笑>どん出してもダメ 投げがゼロフレームなんであの、通常技と勝ち合っても同じフレームだったら投げちゃいま す, そ う, す, いすそうなんですよねゼロスレーは5フレームですからねお あ,、うん、あと何かしうまいさっきので<笑><笑>あの味を占めましたかねそう、土壌をもう1匹いるんじゃね<笑>みたいなさあここからスパコンが怖いぞしっかり対応していくおっ と, おーっと あーおーっダメリーチいやさゼロスリー勢上がっちゃうのかちゃんとスパコン出すのがすごいですねそうですね、うん、あの技はゼロスリーではマジクソ技マジクソ技ですからねなので<笑>絶対使ったことないはずですけど<笑>さあそしてうわ急に先方を変えたそして出していくテラううううっうわっっかる う上げましたー。ガメが4マジか。四立て。さあ、勝ち抜けです連戦です。じ<笑>ゃちょっと連連戦ですね<笑>。じゃあチームシカゴとお願いします。じゃあもう一回もう一回、ね、もう一 回, 回, 回あの外人さんシカゴチームと。 あー先方はどうなるのかこれ今乗っているガベバルロが残したいですね<笑>あっ使ってきましたね あ、あ、ああ、<笑>さあ当日予選のルーザーズ準決勝になりますね、はい 1P 側シカゴ、ジャロップエサート、2P 側、えー、ノッツ、スーパーな梅原、ノッツ。 おおモッツリーはやっぱ…なんだろう…もう一回見た動きすぐできる感じの…スーパー上手い系プレーに見えますね。非常にね、丁寧なんですよ。丁寧。はい。まい、あ、まい、あ、まい、あまあ、あ, あ, あのストフォン…ストフォン も, もめっちゃ丁寧だったんで… あのむしろストボーはちょっと荒くするゲームなんであの<笑><笑> そ,、ね、そこがちょっとあれでしたけどゼロスリーも超丁寧ですからあーストボォーのうわー狙いすげーお悪くない逆に<笑><笑>見てる見てる<笑>いやおーおー<笑>込むの最後ごまかした<笑><笑>最後ごまかした<笑> 最, 後<笑>最後ごまかした<笑>さっきチームメンバーにごまかすなってきましたよね<笑><笑> ストロー初期ってやっぱこういうプレーヤーが、ね、いっぱい参戦してたんで、スーパーの梅原、そうですね。はい、<笑>ああ<笑>さあ ししかしまあ、このエッサが相手にあまり飛ばずにやってますね、すごくエッサが相手にほぼ飛ばずにあの前にでもジャクータイガーを竜巻やって、1回目、大足下ったからもうガードでいい、うん、有利のところだったら、大足波動で詰めにいく、エッサが2枚出てくる、シノのー逆にシノのーぴょんぴょんと飛びますんで。 さあ、どうでしょうしの2はかなり S サガから格ゲ入った感がありますが元が D サガですからねなるほどうわさあうッつなが る, がる<笑>えさすがに飛ばれてくるときついかクくっそ有利なとこであの前跳びは苦しいですね 届く上ショットピッあー下タイガーでピヨっちゃえばい、ドンドンドンとー<笑>スパコンがいらない理由がこれです。さあこれは向かいでしょうね あダルチム・エッサガットは5分近いカードとは言われておりますいや、まあ有利って言っていいって言ってましたよ、博士がダルチム・ユーリ、はいあーまあ、近いですね、エッサガットと比べたら大概っていう、エッサガットはもう終わりですから、終わり、オワオワのオアです、スーパーオワリとファイター2、エ<笑>ッ、ね、いあれは本当にいちゃうんじゃないかっていう<笑>。<笑> おっとさあイヤ踏んだよくさせていくがうわどうだちょっと難…うわあぁ上下間違えた全部見てからって難しいですからね難しいですからねさあ忍みが実にそれっぽい忍みっぽい立ち回りでうわしかし 2位のごまかしで全部やってくるところとか、<笑>しかしそのタイミングはも う, う、おそらくですけど、この中で多分向井が一番タゲやってるんじゃないですかね、ーうん、そうあ多分であ、まあ、青柳さんも結構やってますけど、あなんかなと思ったどあのやっぱ強 キ, キャラをそつなくこなしてるるていう意味で、あー あ, ーあー、めり込んだ今の あー前ジャンプなるほど狙いは良かった、えー、狙いは良かったけどエッサがなったさあここはもうバルト横出さざるを得ないとナルチム、えー、と、龍外連続しですね、えー、さあ、上がってくるのはシカゴかゼロスリー勢なのかス ー, ペのスーパーな梅原チーム出てくるのはガベ先ほど X 勢を4立てしているこのバロログ おっと2位アパカを食らってしまう確定しないなら釣っちゃうよと<笑>おっとなんかクり始めましたよ大丈夫あパカーでもジャンプ大キック強いな<笑>エッサ側なんかちょっと角張ってない大丈夫、うん、これは V スラの軌道だったおっとチュ音いっぱいヒットした<笑>ゴロゴロゴロゴロああしたタいがおおー2位かー手前のこれ は, は手前落ちに呼ばれましたね 上ショップでもいい気がするけどさあ空対空も使っていくこれは閉じ込められてますねバイジャンプこれは逆にといったとこ ろ, バことたところうわ ー, あーバカバカバカタイガーダンス<笑>おっと か, かなりしのにちょっと自由な立ち回りです ね, <笑>そうですね<笑>、うん、かなりそその場その場場でやってる感じさあテラを出せ おーおー<笑>あれは落ちづらいっすよ今の軌道いいですねさあ始まるざんすさあ釣ってきてゴロゴロゴロゴロゴロは見やすいタイミングだった見ているかどうかはちょっとあ の, 神のみぞにしてるやつですけどあーと対岸にやっぱかか人として 履正し中。さあこれで3立てですしかしガミさんあれですねあの試合中にどんどん上手くなっていくのがそういう、ね<笑>ね、ゲームうま い, いんじゃないかなと思いますよ、うん、さあ人間性のといえばこの男も尋常ではないスーパー梅原スーパーの部分は合ってますけど 名前はもともとは違います。<笑>あーびよ<笑>っちゃったー。その前にする。<笑>だ<ー>。<笑>さあ、しかご勢大喜び。<笑>まあ、とにかくですね。びよったら死ぬゲームなので。そうですね。びよらないようにしましょうと。っいうところなんですけども。ちょっと、いやー、しかしこれ本当。 本当は龍河が飛ばなきゃいけないんですけど先にエスタガが飛んできてみたいな感じで<笑>あのかなり、しのニはかなりそうい自由なところも含めてのプレイヤーなんで そ,、ね、それが相当、何が起こってるか分かる前にか み, かみ合ってますね、やっぱねさあ青ねさんになってしまいましたあ、まあ、ガイルエスタガは、まあ、1.58.5 ぐらいなんであので 1.58.5 ぐらいです、<笑>ガイルエスタガは。 まあ X ではよくある、えー、よくあるよくある数字ですからね<笑> X ガイルが一番きついのはうっさがという意見もあるぐらいアパ<笑>カー、ヤバサーさあジョン・チョイバーサスクラハスを思い出すんださあしかし あれですね、ちょっとガエルの全身に合わせて、技を変えてるので、はいはい。そうですね。ちょっと、いです、ね。あのー、最低限のガエル戦をやってるので、ーあのー。これは負けない立ち回りですね。ジャンプの着地に、中学サイクルとかをちゃんとやっていかないと。はい。ガエルがダメにそれなくなっちゃうですからね、これ。うう、これぶっちゃけで、これね、ソニック打ってる悔しいじゃないんでね。ソニック打ってる場合、<笑>前飛ばしするしかないですよ。前飛ばしす る, るしかない。<笑> これでぶっちけれソニック、ソニックと勝たなくないんでそうなんですね、ソニックが絶対押されますからね、うん、詳細以外にあまり効果がない、うん、ああ厳しい厳しい厳しい厳し い, いレンガーです<笑>連続ガードでございます厳しい一回ガードしたためです厳しい立ち抜きはチームチカゴそれではもう一回ですね、チームチカゴ対バーベキュー勢 最後の試合やっていきましょうここれでこれあれでであすかシカゴ側は2連勝が必要な感じですか<音><音><音><音><音><音><音> タイトルカジノになったんですけど、えっと、今や、やっていくのは、もうこれでそうそうこれで1位、2位にしちゃうか、そうそうそうそうやんなくていいのかなや、やってってさっき松尾さん言ってたから松さん、松尾さん、ちょっとお願いします、あ、もうあのー、終わりなんで、はい。 ご参加ありがとうございましたあのーガメさんにいつとは焼き肉ありがとうございましたって 言, っ と, <笑>言っといてくださいジム<笑>あの<笑> 2012年ぐらいなホワイトリュー皆さんと<笑> あ, あ、いけますいけますあ、いけまいまでしょまで終わったところ最後ウィナーズえられ最後やるって言ったじゃないですか今ウィナーライト2つまで残ってるんですけどこれどうするのかっていう リ, セリセットされたら ああじゃあライフ二つでやるんですか。わかりました。じゃあえっ、ー、とー当日予選もファイナルはライフ二つバーベキュー勢がライフ二つでやるらしいです。 はいバーベキュー勢 VS チームシカゴ、シロニー、こっち、じゃんけん。 ただ予選勝ち抜けじゃないってこと。もちろん。あ, あ、これは一位に、が、一二が決まりますねあ、一位あ、一二を決める。そう。くじ引きで一位に位 決, 位位決めて意味あるのかな。え、一二決めてさらにくじ引きするんだ。ん決める意味があるのかな。決める意味あるのかな。まあ、松井さんが言ってたことを。やるだけなんだよ、こっちら もう決まってるんじゃダメなのかなとはちょっと意味わかんないですけどやりましょうはい当日予選の最終試合になるかもしれませんはいじゃんけんは終わってるので先方は グリグラさん、グリグラさん、試合です。ぐ いいですねこっちやっていこうこっちやっていこうさあこれは 1P 側がジャロップ 2P 側が丸竜でスタートこれで、えー、バーベキュー勢 2P 側はライフ2つ持ちなのでこのまま勝てば予選1位抜けになります さあうまく真空を合わせたがフルヒットせずジャロップがうおお<笑>すごい山川キーデていくさあチームシカゴはみんなみんな仕事しますからね今日は非常にいいチームカラーバランスはあんまり良くないか 2P が混成チームバーベキュー勢冷静、えー、きついうわー、いい い, ーいい揺きたジャロップ、これ初勝利かなじゃあ、みんな活躍しますよねうん、うん、さあ誰が行くオーロナーインが行く 先ほどはエッサーに勝って吠えていたさっきの死の2を殺しているあジャロップはオーストラリアのプレイヤーですが日本在住日本語ペルプラーオーストラリ ア, オーストラリアあの大陸の方のそうそうそうそうええーすごいねあの大会になるともう必ず来てくれる い, い、あのー、やる気勢というかさあタイガーショットがきついがオロナイが ふ, ふ, ふわふわとあんまり取られないようにうまいさあぶっこんだうーおーあいいわー い, いいきましたねデビリバがあーっとここで暴れあったでか い, かでかいおっとか逆にあー<笑>出していくおっまだ諦めない うわー、うーー<笑><笑>あっちー、今の最高なジャンプ、ジャッキックだったらなさあ、オロナインの勝負要素がかなり出ている、相当最近経験積んでますからね、あれネット対戦もりもりやって、アニコレとバーサス、両立しております。 太鼓、モロナインが勝利今のは完全にバックジャンプ出させてパターンですよ ね, ですね、うん、さあ出てくるのはフットポープフットポー プ, ッポープかん開幕飛んでいくジャンプ中パンさあ、踏んづけ含めおっとめくりすらー ぐーっと、天空脚、ピオールがーピオールがどうだ安いおっと<笑>さあどうなるこのラインはコスタンタンと、まあ、この距離だとツンリーもここはめくりになるさあ逆転した 戦列があるナイトメア負ーこれはナイトメアー勝ちます ね, すね、えー、無敵時間の関係です長いですよね無敵が出すんだったらもう一回ジャンプとかしないといけないかなサーフおっと今のは投げ暴れ読みのスイザン対戦経験が出ている歩き投げうまいいいくぐりですね おーっと、あの前から投げちゃうおガムサラガムガムおお ー, おー<笑>ガムガムガムリ返した<笑>おーヘッドプレスじゃなくデビリはスカし投げあブランカ行かないですねあ本当だブランカ行かないですね ブラははかない理由エッサガンよりはブランカの方が多分いけますようんまあ、シノニーエッサガットが出てくるこれ3体目ですねああバーベキュー勢今日はシカゴチームと2回目の対戦うおうまっさあミスったけどもちゃんと取れるとこで取ってますねいやあ久大君よく見てますねそうですよ が今度超早出しになってきた、うん、シノニーの読みい<笑>ナイトメア、おっと、<笑><笑>やっちまったこれは、中盤球で2位だったんですけど、最後ですね最後削り切る、バックジャンプに対しては、着地アンパカ以外全体を<笑>まぁね、エッサうバックジャンプしたくなる気持ちはわかるんですけども。 さあ、今度はシノニーペース。オロナインがゲージを溜め切る前にどこまで取れるかという流れですが、これたまったかな？まだか。ちょっとね。2。ピーガーのゲージが見えないので、おーっとーおーっと死にかけたゲージは溜まってます。引っかかるうおー。飛んでからそうやろう。あ ライトメア甘えてんじゃねえとごちゃったところ行きましたねやりますね今のライトメアはさあボンキブランカで最後ベガンが残ってるんですねアーチ・ミラン残しさあしかしボンキブランカ 先ほどのいいとこ見せていたいや、この2人さっきは相当いい試合でしたから ね, いいね、うん、4次元サッポやってましたからね下がりに対してたつきョキックやって最後はマメアの読み合いでんとか勝ったんですよね今回今のなんだザキック ジャックキックじゃないですか多分。負けるの、一方負けちゃう。ジャック中はでもアイチューしかなんないですよね。なんないか。うん、ブランカが勝つには大盤出さないといけない。いや垂直だったもん。あそうか垂直だったか今、うんうん。さあオロナインがいやブランカ戦うまいですね。すごいですね。すごいできてるというかあの夕べがの捕まらなさをはいはいはい一番今体現しようとしてるのは彼なんじゃないか。 うっおっとこれは安いあーっ と, おとめくりめくで倒したね今、うん、ああこれはローリングおーめくりローリング、まあ、削れオッ OK ですからねさあボンキーなんとかしたいなんとかしたいが うまい垂直でさえたおー投げ返す無駄に投げでもね、ブランカは高めにやりたくなりますよ ね, ーね高めじゃないと上になっちゃうからね1回の隙は伸ばしたくないんですねブランカー側も、はい、さあお互いここでここですかし投げうわーあーあのダブルニーがヒット だーあーこれうまいローリングイド読んでましたね完全にそしてめくり最高 う, う, うまいぞーで、ベガ同キャラベガ同キャラ対将戦残ってしまったマジでつまんない組み合わせさあ<笑><笑>おーっと おーおーく最後のピョル痛いかめくって投げるチビランここは一矢報いたいところさあダブルに噛み合ったノロライン硬めの方がコンボより嫌だという考えもあるリチューパン台風これは拾えないバックジャンプ、ヒットキック 確定だが体力差はそんななにつかないナイトメアとりあえず使ったさあ固め始まるジャンプがダメなんですよねジャンプはダメですねジャンプはダメなので、えー、ダブルミーンのタイミングでジャムを置くそうすると相打ちになって固めからは逃げられるけどやはり体力を持っていかれるとなので固めてる側が圧倒有利です うわこれはきついうわー下段も混ぜーオーロナインごたて偉すぎるさ あ, じゃあストレート勝ちしたの で, で、ね、これで1位2位って感じですか ね, すねはい、はい、当日予選